姫の本当の使命と間違いねえおふくろが親父だ全ての謎が今明かされるとは夜叉姫どうか子供たちが無事でありますように本尿<笑><笑>でゲシャゲいった意気込み a n i m a x